演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いしますファミリーマートトルティーヤチーズタッカルビを食べたいと思います、はあ、なんかちょっと香ばしいいや香ばしいとは違うか刺激的な香りがしてきますねこれどんな味なんだろうでは 見た目は従来のトルティーヤやピザサンドと一緒ですねではと間違ってこれを食べないようにしつついただきますこれはからそこまで激辛というわけでもありませんね もっちりとした生地のあとにちょっとビリビリするような辛さのトーマンジャンソースそしてチーズのまろやかさがうまく合わさっていてとても美味しかったですうんお肉を言えばお肉の食感もちょっと感じたかった気もしますがまああくまでチーズがメインいや違うかですからねうん辛さを楽しむことができて美味しかったのでこちらも点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです